はいおはようございますラスカラでございます本日ねカメラマンおります、まあ、この前もね<笑>あのちょっとあのクイックさんの動画なんかでもご紹介させていただいたみやちゃんですお疲れ様ですお願いしますは い, すはいで今日あのみやちゃんなんでおんだかというと辻田さんっていうつけ麺屋さんめちゃめちゃ有名なでまあ僕もちょっと進行があるんですけどこの前辻田さんから電話がかかってきて最近さラーメンの自販機って流行ってるじゃないであれで ちょっと新商品を出すから、うん、なんかコラボじゃないんだけど、はい、なんかちょっと食いに来てくれって言われて、はいはい、よくわかんない企画正直。<笑><あの><笑>でも電話ぶって切られたから、うん、詳細がわかんないんですけどでとりあえずねあついささんと親交、うん、があるラーメン屋さんで、はい、今日来たのはこのバリオさんっていう大盛りし、ね、て、まあ、これも支店なんだっけど、はい、本店じゃなくて、はいはいまあ、今日はそのバリオさんの大盛り店さんに呼ばれてて、うん、ちょっとこれがら試食会らしいんだけど、はいはい、たださ 奥にすごい機材が見えるのよこれどういういとですか、ねあのー、<笑>ちょっと状況が分かんないんだけど<笑>とりあえずじゃあちょっと突撃してみましょうかはい、はい、じゃあ行きましょう早速、はい、お疲れ様まです おごめんねラスカルくん外から見えてたんですけどえ何なんですかこの機材は俺はラスカルくん言うの忘れてたんだけど、はい、ごめん今日ねなんか俺の密着もなんかちょっとテレビでやりたいっていうことで、はいね、テレビなんですかテレビなのよだめ言ってくださいいいんですけど<笑>いいんですけどそうだよねそれ一番に言うことだよ<笑>そうだよねとんでもない人数いるからね、えー、ごめんそうだよね、はい、言えばよかったよね 忘れてたね。あ、もうでいいで、ね、もうもうもう来て来て来て来て。お邪魔します、うん。あ、じゃあちょっとピンマンくれた方がいいですかね。<笑>すみません。<笑>な、え ここんんん<笑>んなななな感感じじですよだけど<笑>今日来てもらった趣旨はまあ電話でなんとなく話してるから大体分かってるとは思うんだけど今そのラーメン自販機って、はい、結構巷に増えてきたじゃんで す, です、ね、やっぱこのコロナ禍でね、はい、今やっぱ先行してるのはこのラーメン何、えー、だっけ、うん、ヌードルツアーズさんっていう自販機が結構一番先行してて、はい、でそこにバリオとして数のところはその入ってるわけよ、はい、ただ俺別の会社さんから、はい その二郎系のラーメンを開発して、うん、あの自販機で展開していきましょう。っていう話が入ってきて、二、う、郎、んはい、系のラーメンだからバリを入れればいいじゃないですか。って話をしたわけよ。そ、うん、したら数としてはまあ、ヌードルツワーズさんでやってるんで、ちょっと他の自販機さんに入れることはなかなか難しいです。っていう話になったから。うんうん、じゃあ新たなその二郎系を開発しようと、うんはいはいはい、いうことで、数と開発しようかなっていう話になったんだけれども。はい でも数はさ今やってるのが一応ベストだと思って出してるわけじゃんそ う, です、ね、そうだよね、はい、それがベストじゃないと思えばそっちに当然切り替えるわけだ、はい、でラーメンって落とし所を決めてから必ず作るのね我々、はい、お客様がその食べた時にどういう気持ちになってもらいたいかっていうところを考えながら作るんだけど、はい、今回「自動決定って山盛りじゃんそうですねで山盛りといえばラスカルくんだなと思って<笑>なるほどそれで、はいはい、ラスカル君に、はい、そこの落としどころの部分をどういう 言ったイメージを持って、二郎系を作ったらいいかなっていうことをちょっと相談して、逆に落とし所をラスカル君に決めてもらおうと。僕が決めるそう。ラスカル君が決める、るただの試食じゃないのよ。<笑>それに基づいて、俺たちはそこから逆算して、ラーメンの商品開発をして、作ってみようっていうこれ全く新しい感じなの、今までにない。だから、そういうことも電話で言ってもらっていいですか<笑>。<笑> でもなんか面白そうじゃん、そういうの。まあ、そうですね、僕らもなかなかね、その食べたものとか映像だけなんで。うん、実際にこう食べていただく機会少ない分、分、うん、こういった機会いただけると、うん、僕としてもね、本当にありがたいので。うん、ぜひあのご迷惑でなければ。はい、やってみよう、はい、お願いします。でも俺たちはラーメンのプロ。カ、は、ス、い、カル君は食べるプロ。はい、逆にその二つが、うん、こうタッグ組んだら強いと思うから。そうですね。うん、ただ。はい ラスクル一貫生でそバリオ食べたことないでしょまだまだ一回もないです、ね、そうだよね、はい、だから一回今ちょっと食べてもらって、はい、それでちょっとそれ食べてからちょっと話できたらいいなと思って今日はこのバリオさんデビューもできるんです、ね、そうそうそうぜひぜひ。食べてみるぜひぜひ食べれるもちろんですうそうじゃあちょっとうそ一回作っていいはいじゃそうじゃそうそうそうそうそうそうはい。そうそうそう お, お待たせしました、ね お, いはいはいはい、おきますおいしい、はい、ボリボリですうま、えー、そう試食のはずですけど試食の量じゃないですねやっぱり見るとこれ普通だからこれが波なんですかこれな、はい、波なんです普通のラーメンですマスク一回外しちゃっていいですかああもちろんもちろんじゃあとりあえず早速、はいいですか食べて実はですねバリオの美味しい、はい、食べ方があるんで、はいはい、いいですかあもちろんもちろんまずは3割そのまま食べていただきます三、ね、割はいでその後ににんにくを入れてください その後に特製とかっていう毎日いうお店で作ってる唐辛子があるんでそれを入れていただいてで最後に麺を食べ終わったらお酢を一周していただいてでスープと野菜を一緒にが美味しいですあとは、ですねあのまあ恒例のにんにくスプーン1杯イケメン2杯超イケメン。 3倍でバリオになります<笑>なるほ ど, <笑>るほど別になりたくない人はやんなくてもいいダメで す, メです<笑><笑>まずじゃあ3割ですねいってみましょう、はい行ってみましょう、はい、お願いしますいただきます、うん、これスープからじゃあいかしてください、うん、結構皮乳化のタイプなんですかね醤油がね結構キリッとしてるっぽいですねはいいただきま す, きますあーうまいっすねうまい うまいって良かったです。ありがたい<笑>。良かったね。ま<笑>ですね、な涙が出そんなと思って、うん、イるブラックペッパーの代わりものすごいますね。うん、<笑>はい。うまっ。うん。骨が主体のお店で、うん、こんだけ丸やかのお店って少なくないですか。あ、う、ら、んはい。肉がねメインところはこんだけ丸やかって当たり前になってますけど、うんうん、骨系でここまでのも丸やかそうなかなか。ありがありがたいね。ない気はするんですあはあ、ね。ありがたいね。本当に。手油も。 塊系じゃなくてこのち ゃ, っちゃ系っていうんですかね、はい、これが溶け具合がちょうどいいんで、うん、これね背脂も難しいのよ、うんうん、炊く時間にあったら溶けちゃうからねこの盛りだと普通にコールなしでもこの盛りってことですかコールなしはこの盛りでうち、ん、はいだマシマシ大丈夫です何でも大丈夫ですマシマシしたらどうなんですかこれはですねなかなか麺にたどり着かないといですねすごいなこれ、うん、できます や っ, やっぱり、一口でかいですねでかいな<笑>れこれ気をつけてたまに箸折れるから重いですねそうなのよ箸折れるから本当に湿度がすっごいこ れ, これいしいうーわ う, ーうまそうすっごいうことになってるけど<笑>うまそううまいおお か プ, ロプロですねプロの食い方だからプロの食い方だなこれ、はい、なんか CM かなんか狙ってんじゃないのこれすごいっすね<笑>すごいねあるすすり方はなかなかできないっすよ、うん、先輩プロだねうわすごっすっげぇ小麦の香り強いっすねでしょうあんまり言えないですけど、うん、そこまで詳しく言えないですけど、うん、確実に普通に使ってる二郎家のお店の麺に比べると、うん、中力粉少ないっすよね そんなことまでわかんの<笑>すごいな一般的に使われてる好みだったらこんなに香り出ないんで、うんはい、で、厚塩も多分他のよりも 1.5 倍ぐらいしてるし麺が溶けてないのにこんだけ香り出るのは僕はすごいと思います数、はい、ラーメン屋そう<笑><笑>ですね<笑>麺に味がありますよねありますねしっかりとえなおかつ、ね、こんだけ多 い, 多いですけど、うん、多分最後まで伸びないんで、はい、しっかりとおいしく味わえますねそうなん だ, だから麺とスープのこうダブルパンチっていうのがある、ねうんだね うん、うんうん、ではそろそろあそっか そ, そのままにんにですか、はい、1杯でイケメン、はい、2杯で超イケメン、はい、で3杯でバリオとそうです<笑>別にバリオにならなくてもいいから<笑><笑><笑>好みだから一応4杯目でスタッフになれるっていう<笑>ス<タッ>フ<笑><笑>でおすすめ個人的に患者的には、まあね、イケメンぐらいですねイケメンぐらいでじゃあちょっと、うん 1杯でかいなおいでかい な, う<笑>そうだなまたにんにく入ると雰囲気変わるからね、うん、ガラッとあのそうですね強烈に美味しくなりますよねそうなんだよねいやでも俺こんなに味が分かってると思わなかったわすごいっすねやっぱプロなんですねうんああパンチが全然違う変わるでしょ全然雰囲気が、うん またいいですね、この生っぽい感じというかうんニクの辛みこ の, ににみこの 雑, 雑な感じもまた一つの味だと思うんだよねこれ。 うん、あのその3割で入れろって意味が僕分かりましたあら一口目のこの辛い感じ、はい、それも美味しいんですけどこれ絶対時間たって火が入ってきて甘みが出たニンニクもまた絶対美味しいじゃないですかおしぶりでございますだから後半に入れすぎちゃうと火入る前に食べきっちゃいますけど評論家そうっす ね, <笑>っすねどんだけ知ってんのラーメンすごいねだけどこれぐらいがちょうどいいかもしれないですね確かにこんなにラーメンのことこああ 愛, 愛していただいてましたラーメンを本当だよ、ね<笑> でくかじい。あちょっと、はい、一口がでかいからさ、はい、進みが早い<笑>そろそろ唐辛子をこれを。<笑> これねトウカーって言って、はい、これバリオしかないね今ねかです、はい、バリオ特製のこれはいろんな唐辛子を混ぜ合わせて毎日お店で炒めてます、はい、ちょっとこれを、はい、これはもどれぐらいがベストんそんなに辛くないんで、うんはい、山盛り一杯ぐらいいっちゃっ大丈夫山盛りで、はい、じゃあこんな感じでそうっすお前それあれじゃないよね、はい、実はめちゃめちゃ辛いとかじゃない<笑>大丈夫です<笑>大丈夫だね、はい、ますはいはいはいはいはいはいうまそううわうまそう<笑>あうまそう この唐辛子の溶き方がプロだなもう。うん。うん。これいいですね。はい、おおよかったね。ああいいわ。やっぱあのベースのスープ結構甘みあるじゃないですか。うん、そこの部分がその後味キリッキしもあるんで、切れが出るんだよね、うんうん。本当に後半にちょうどいい感じですよね。そうなの。あら で意外とこれもなんかこう癖になるっていうかねいやでもこれ本当に美味しい、うん<ス>うん、お酢お酢お酢お酢お酢もうお酢お酢<笑>じゃ俺入れるから俺入れるかられ入れるから<笑>はいすあります入れます入れますこれ一周でお酢は結構入れるもんなんです ね,、はい、こ, れですねこれがもう締めなわけですねこれは締めだよねお酢入れたらねいかがでしょうか はい、うまっあらこれですねあのあ不思議なんですけど、うん、うちスープやっぱ自点でどこも炊いてるじゃないですか、うんはいはいはい、炊いてるスープとお酢って反応するんですよねいやマジでいい<笑>一気に別物 な, <笑>なんてしかもこの特製のうか入れるっていうこの工程があったからこそのうまみの浸しというか、うんうんうんうん ちょっとにんにくとか糖か入れないとここにたどり着けないじゃないですかそうなのよ確かに本当にその手順通り食べるのが一番おいしいかもしんないですね糖か入ってからのお酢っていう、うん、はいうまいやこれめちゃめちゃうまいなうわすごい<笑>ーすげえなすげえな半端<笑>でねえ 本当に食うんだ、うんこんなうん、いやめちゃめちゃめちゃあよかったねカズ あ, ありがとうございます、うん、も食べながらお話ししたんですけど、うん、その本当に一口目二口目 の, その麺のインパクトがすごかったんですよ、うん、なるほどなるほどで結構今自販機でやってる二郎系のラーメンって、うんうん、スープ強いのは多いんですけど、うん、こう麺が優しいかなっていうそこのインパクトに負けちゃう部分が、うん 大きいので、確かにね、もちろんそのスープのパンチというかうまみはありきで、うんうん、その小麦感っていうんですかねその麺の実際持ってるうまみをさらに冷凍なのにこんだけ出しちゃうんだってところを打ち出せるような、うんうん、この表裏一体というか両方ともパンチになるようななるほどそうですね。深い なるほど、うんうんうん、そんなのがあったらいいなって思いましたなるほどある意味麺が主役的なそうですねもうそこをガンガン押していってもらった方がなるほど新しいねその発想ないねはい新しいちょっと今までいないというかはいはいはいはいはいはい初めてのそのはいはいはいはいはいはいはいはいはいない思いますはいはい やっっぱり分かってるよねそうっすねそういういろんなラーメン屋さんじゃないだけにそういう角度からの発想っていうのが出てくるから、はい、素晴らしいね説得力があー説得力が褒められすぎてちょっと恥ずかしくなってきたよな<笑>ちとこいやいやいやでも本当に本当にありがとうございますじゃあカード俺たちはその落 と, す、はい、落としどころに向かって、はい、でちょっとそこは俺たちに任せてください じゃあ、また僕が食べられるんですねもう一回作ってん本日できたら連絡入れるからわかりましたそしたらまた試食に来てよわかりました、ねはい、じゃあそれで本当にお願いしま す, しますありがとうということで以前辻田さんからお話しいただいてバリオさんとね、まあ、コラボさせていただいたメニューですね前回この試食という形で、まあ、バリオさんのラーメンいただいたんですけどまたねあの急に、はい、急にね、はい 辻田さんから電話かかってきて、はい、できたから来てって<笑>、うん、来たんですよ<笑>今日は一応その完成品になるものかな、うん、それを試食するような形になるらしいんですけど、はい、一応なんか何種類かスープを作ったといっぱいだけじゃないんで、はいはい、そ, れそれを食べ比べて実際の製品になるものを決めていこうって買 い, いらしいのでとりあえずお店に向かいますかさ、はい 急急ななののよよめめちちゃゃいつも説明なくテレビだいるし<笑>絶対今日もいると思うんだよね<笑>絶対今日もいると思う<笑>あれでもさみヤ、はい、ちゃんさ、はい、あのバリオさんの前に、はい、ラーメン自販機置いてあったじゃない買ってったじゃん、はい、食べた食べましたのあっためちゃくち ゃ, めっちゃうまいよね<笑>期待しかないんだけど確かな どの立場で行ってんだって話なんだけど、<笑>これだ自販機で買えなかったこれ皆さん、すごくない？えー、製品化したら、<笑>あ、そっか。そうだよ。今日決まるんでしたっけ？そう、みんな食えんだからこれ。いいながら到着しましたね。いる？スタッフさん。<笑>あるある。ど<笑>いるね。<笑>いっぱいまたテレビいるね。<笑>いるな。<笑>いや、いつまで密着してんのこれ？<笑><笑>もうとりあえずまだできたってことだから、行、はい、きますか？行きますか？はい。はい らか君ありがとうねあ今日もいや本当突然すぎるんですよ毎回そうだよ、ね、だ今日もさっきで起きたじゃないですか、うん、飛んできましたよ<笑>今だから<笑>マジな話で、はい やったな結構怒られてシュンとしちゃってだって目ギラギラしてますもん<笑><笑><笑>でもその回だけあってめちゃめちゃいいラーメンできた麺を主役にしたいい感じの二郎系できたよ ね,、はい、ね今までにない感じだよね、はいはい、たえラスカルくってきたのあ軽く あ軽く軽く何10杯ぐらい何か<笑>じゃあごめんラスカル実は、はい、申し訳ないんだけど、はい、4種類まで絞ったの俺たち4種類はいで4種類まで絞ったからこの4種類の中から最後どれにするかっていうのはラスカル君に決めてほしいわけよなるほどはいはいだから4つは食ってほしいんだよ<笑>かりましたはいなるほどなるほどいけるいやま あ, あもう行くしかないですね多分ちなみになんだけど麺 300g でしょでスープともやして合わせると多分 まあ、全部で1キロ弱ぐらいになってる<笑> 4キロ弱うんおううほんと事前に電話してもらいたかったな<笑>結構自信作だよね、はい、今までにない二郎系でこれかなり喜んでもらえると思う大ですあのうまかったら何でも観測できるでおいいねおじゃあ早速ち ょ, ちょっとプレッシャ ー, <笑>ーじゃあ早速食べていいじゃ あ, いいあうぜひお願いしますじゃあカズ や, やろうよしじゃあもう4つ作っちゃおう4 つ,、うん、つ作っちゃってはい、はい、お願いします おーできたはい先先輩輩、お待たせしました。せししま今日俺じゃないよ。<笑>うん、A、B OK、C、OK。これをちょっとラスカル君に食べていただきながら、はい、ちょっと。 どれにするかを選んでいただきたいといパッと見はそんなに違いがないですねいや正直言うとラスカル君はもちろんもう食べたら分かると思うんだけど、はい、あのスープはこれ同じ一緒ただ返、はい、し、はい、いや タ, レタレで差をつけたり、はい、あと油の濃度の違いとかその辺を出して。うん ちょっとどれが一番ピタッとくるかなっていうのをちょっと最後見てもらいたいなっていうところあかりましたわかりましたでもスープはでももうこ れ, これがベストだなっていうところまで来たからそこは申し訳ないけど我々で決めさせてもらったんで、はい、あとちょっとタレの違いと油の分量のバランスのこう違いを見てもらってうわーかりました、うん、じゃあちょっといただきたいちゃってい もう来た段階で分かるんですけど、うん、あの以前いただいたノーマルのラーメンに比べて、うん、返しの香りすごく強くないですか香りだけで分かっちゃうのであと脂感も増してるというかそうなのやっぱ麺を主役に持ってったジローですから、うん、それにバランスを合わせて作ってるからなるほど、うん、スープからいかせていただいて い, い, ですかいっていってあっ色味が全然違いますねこれあで、あちょっとスープっていっていってって うん、ででで。あ、あ、だこんな違うんですか。うん。同じスープですよね。スープは同じなの。スープは同じなんだけど、返しとか油の分量を変えてさわつけて食べ比べ面白いですね。これ<笑><笑>なかなかやんないもんね。普通の人はね、うん、これ。あ、全然違う、まあ。まずそもそもこのデフォルトのラーメンに比べるとやっぱカイの感じも強いですし。うん その分この甘みもしっかり感じられるようなバランス調整というかでプルアスアルファでやっぱり脂感、うん、これがすごくうまみを引き立ててるというかう ま, ーいうまいマジでうまいっすねよかったな和 幸せですね報われれるなこれ<笑>基本ベースは同じ感じですけどそこに加わるこのアタックの仕方というかそうそうそうそうアプローチの仕方をこを変えてでどのアプローチの仕方が一番その麺にこうお客様がこう食べてるなっていう感じがしてなおかつそれを食べることによって中毒性が出て。 こうまた食べたいっていうこうリピートしていただけるかっていうところまで計算して一応この四つは作ってんだけど。はいはいはい。こことここは返し一緒なんですね。怖いんだけど。<笑>で返しは二種類って感じですね、ここで。怖いんだけど、先輩教えてないですか<笑>教。教えてない。<笑>ちょっと麺いかしていただきますか。じゃもう麺、早くいこれの麺がね、また。うん、で、そう、さ, んさっきからさいつまでスープ飲んでんだよ、とこさん。<笑><笑><笑> いいや、いただきます麺も変えたからねでかいな<笑>相変わらず一口が食いこみが<笑>うんうまいあうま麺食ってる感じになってる風味とか甘みが強いのはもちろんなんですけど、うん、なんかどっちかっていうとその噛んだ時に出る小麦特有のこの粘りけっていうんですかね、うん これがあの通常頂 い, いてる麺よりも強いのでやっぱその分小麦を食ってる感っていうのは強いかもしれないですね分かってくれる か,、うん、だかどれもラーメンとしてはもう全部成立されてるようになってるんだけど、うん、問題は好みだからねうそうっすねほ、うんとにどこに当ててるかが全く違いますねそうってとか伸びる前に、うん ちょっと C も言ったってこれ。<笑>これは黒胡椒粉だね。ただアスカルくちょっと最初に言ったけど、はい、あの今回あの結局ほら冷凍の自販機じゃな い,、はい。冷凍の自販機だから。 もやしだけは入らないから。あ、野菜はもちろん。そこはちょっともう物理的にできないからご家庭でおもやしだけ茹でて乗せてくださいっていうような感じになるんだけど、あとねチャーシューは入るから。あ、っこれチャーシュー。あのー、この前いただいたのって巻き豚でしたよね。よく覚えてるね。すごいっすね。よく覚えてるね。これ巻いてないタイプのやつですよね。これは巻いてないのよ。これ実はよく気づいたん、ね、だけど。<笑>いやこれ理由があって。はいはい。 冷凍で湯煎でご自宅で温めて召し上がってくださいっていう作り方のねそうすると巻いてあるやつだと湯煎した時にちょっと時間がかかるのよだから時間がかからないようにと思って巻きタイプをやめてこっちの普通 の, あのそのまんまにさせてもらったっていう感じなんだけど部位は変わらないんだけどねうまいでしょこのチャーシューうまいのよこのチャーシューのこのチャーシューよくできたよねカズね チャーーシューうまいんすよ、ね、なあうまいよなこれ自分もチャーシューだけでポコポコ食べちゃうんですよ ね,、うん、ねはい。これうまいなこれうまい、ね、でこのチャーシューはちゃんと入ってくるから下側はしっかりと赤身のムチとした感じがあって、うんうん、上の方になってくると脂身のやわらかい感じがあるので、うん、その一口の中でこの変化があるというかこれで正解というかいいでしょ、うん、でなおかつ自宅で作るときに素早く火が入るっていううん ラスカルくん、大丈夫そんなに食べて。めちゃめちゃ美味しい大丈夫ですね。マジで？ちょっとこれご家庭でもできる味変ちょっと僕ブラックペッパー入れてみたいなおおは、えー、いはいはいはいはいはいはいあります。これ絶対ブラックペッパー合うと思う。それは合うかも。<笑>これはうまいと思うな。 口でかいなおい<笑>、うんうんうんうん、これ皆さん絶対ご自宅で買ったらやってくださいブラックペッパーものすごく合います合うよねめちゃめちゃ合いますうーまっ、うん、全部いいなは冗談ですけど、うん、でも本当にどれもコーツつけがたいぐらい完成度が高いんですよね、うん、わー嬉し い,、ねカズンい またこれその小麦を生かしてる分時間が経ってちょっと吸ってきたりとかまあ伸び始めるって言い方は良くないんですけど麺の後半になればなるほどしっかりとスープ吸ってその返し感を増してくるのでやっぱり初撃は小麦だったんですけどどんどんどんどんラーメンっていうそのパワーが力強くなってくるのでこの変化は面白いかもしれないですね。こここれれちちょっっととととゃゃんんるるのの液体油としで元々のスープとちゃんとそうなってるから 本当だ。すご一口入れることに全然味が変わってきて、そこを持ち上げると濃さが増すとか、うん。もうこれがね、ストーリーになってるのよ、本当にいっぱいの中で。で す, ね、<笑>すごいな。<笑>ね、ラスカラ君もラーメンやれば。<笑><笑>うーん。うーん。うん。ん。わかった<笑>。すげえなー。 本当にすげなな数こんな人初めて見たよ俺<笑>こんなの初めて見たよっだって3杯食ってきてんだよもったいないもったいないもういいよ食わなくやじがもったいないですよありがとうありがとうございま す, そうです、ね、あ, りうありがとうございますありがとう本当にこんなに食べてくれていやでも本当に、うん、こっから僕は1個決めなきゃいけないですよねそうどれが、うん、お店に置いてあっても全く不思議じゃない完成度だったんで、うん こっから選ぶのが至難の技というか<笑>でも1個もう選んでもらしくないもんねこれねもうお二人も決まってるんですよね決まってるだけど俺らが決めたは決まってるけどラスカルくんが選んだやつでいく<笑>じゃあもう本当に売れるかどうかもう僕次第になっちゃうんですねこれちょっと個人的に僕が一番気に入ったものなんですけど僕は C ですかね マジで<笑>すごいっすね。 ま、ね、ました合いましたあったあ<笑>俺らもう絶対 C だと思って た, ったいや A も B も D もうまいんだけど商品化するんだったらもうこの中でも絶対 C だなっていうのがあったのそうなんで C だと思ったのっこね骨感とか醤油感ってすごくバランスでくて、うん、今日もちろんお店で作ったので、うん、温度帯っていうのは完璧だと思うんですけど、うん、逆にここからスープを温めるとか、うん、麺を茹でるっていうそのお客様の技術で差が出ちゃうじゃないですか、うんうんうん、でもも出ても一番ブレなく、うんうんうん うん、自宅で同じ味が全員味わえるのって僕これかなと思ったんですよねそこまで計算できんの<笑>すごいね でもまさに俺たちもそこまで考えたら C かなって一番記憶に残るそうそういや本当そうなんですよ、うん、また食べたいなみたいな記憶に残るんじゃないかなっていううわこれ自販機なんだ、うん、いい時代だな、うん、本当に<笑>ですよねですよね二郎家が慣れてる人でも、うん、もちろん納得の濃度ですし、うん、かつ慣れてない人こそ食べてほしい一杯というか、うん、そうだよねこれ二郎家慣れてない人もいけるよね、うん、絶対いけると思います、うん、いやこれはちょっと本当にいろんな人におすすめしたい一杯ですね嬉しいなあかず い, ね、いやもうマジ泣きそう<笑>本当にカズ、ま、頑張ってよかったなお前渡なあ渡すで、うん、これが本当にその自動販売機で購入ができるってことですよね、うん、そうなのそれで、はい、とりあえず自販機になんと4台設置が決定しましたえ一発目でですか一発目4台とりあえずは4台<笑>いやそ れ, それはとりあえずじゃなく普通とりあえずは1台なんでそうだよね<笑>で4台の場所に関しては数ズ分かれましょう、はい こちらのカンニンニグペーパーパでございま す, な完璧なんですか<笑>まず江東区に大腸献食品さんっていうところがある、はい、そこの敷地内に2台練馬区の富士見台、はい、ここに札幌麺フーズさんっていう会社の本社があるんで、はい、そこに1台そして、えー、札幌麺フーズさんの工場が川越市の大和寺山っていうところにあるのね、はいはいはいはい、そこに1台で計4台設置するんだけど。 今月11月の27日の4台とも15時、はい、えもうすぐじゃないですかそう11月27日の15時に4台とも設置しますと本当<笑>開発ギリギリですねそうなの、はい、メニュー開発そう<笑>にも決定したから<笑>それで俺思ったんだけど<笑>、はい、せっかくこれ作ったじゃん でも、はいはいはい、ある意味、まあ、俺とカズも作ったけどラスカル君が落としどころ決めてでそれに向かって俺とカズで一緒に商品開発したわけじゃん。うん、だから1か所ちょっと3人で27日行って、はいはいはいはい、それでそこで。 販売一緒にあの自動販売機とともに販売させていただくってどうかなと思っていいです ね, ねえじゃあ直でこの買ってもらう姿見るのいいじゃないですか い, い, いすか や, やりたいでしょ<笑>やりた い, りた い, りたいねカズねやりましょうやそれいいかなと思ってる<笑>いいです ね, ねということであの先ほどご説明させていただきました27日の設置、うん、この際にぜひあの僕らも現地にお伺いできればと思いまして、うんまあ、そちらね伺う場所に関しては概要欄の方に詳細が記載ございますので、うん、ぜひねそちらをご覧になって皆様 もう当日僕らに会いに来てくださいスケジュール大丈夫あーっと抑えます<笑><笑><笑>ぜひぜひよろしくお願いしますじゃあとりあえず、はい、商品は C ということではいはい。じゃあそれでやらさせてもらいましょうはいはい。お願いしますじゃあ本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたごちそうさまでした